いいいつも動画を見ててただきまましてありがとうございます旅する着物男子バオシン地球の旅人です鳥取県で誕生した牛骨ラーメンですが今や全国区への広がりを見せているようでして各地にさまざまな個性的なラーメンが生まれていることを最近知りました中でもその際立つ個性で多くのファンを獲得したラーメンがあるというので今回は 東京都足立区北千住にやってきました。北千住駅の東口から徒歩3分の好立地にあるのが今回の動画でご紹介する牛骨ラーメンの名店牛骨ラーメンマタドール本店さんです。前回の神徳さんとの比較もしながらラーメンの感想をお話ししたいと思いますので。 今回の内容を気に入っていただけたら熱い高評価とチャンネル登録をお願いしますそれでは今回の旅も始めていきましょう中に入ってみると上徳さんよりもさらにこじんまりした感じを受けました席数は8席それでも壁一面に多くの有名人の サイン色紙があることからパンの多さを感じることができましたちなみに今回のオーダーはこちらの贅沢焼き牛ラーメンですどうでしょうかこれが牛骨ラーメンマタドール本店さんの贅沢焼き牛ラーメン。 焼き牛ラーメンですご覧いただいた通り迫力が違いますそして存在感を強くアピールするこの大きなチャーシューこれ焼き豚じゃありませんよ牛です牛それでは実際にラーメンを食べながら僕の感じた印象をお話ししたいと思います神徳銀座店さんの ラーメンとの違いを、ま、個人的な意見かなり強いんですけれどもちょっと比較しながらお話できればなと思います先日お伺いした神徳銀座店さんのラーメンなんですがたまたま注文したラーメンがそうだったのかもしれないんですけれどもあっさりしていて あまりしつこさがなくて女性や小さいお子さんにも好かれる食べやすい印象がありました何か別のものに例えるとしたらとても紳士的な感じでしょうかそして打って変わって牛骨ラーメンマタドールさんのこの贅沢焼き牛ラーメンいやー初めて いいただいたんですけれども本当に食べれば食べるほど挑戦的だなと圧倒されました醤油の波に乗って牛の脂がガツンとくるんです気分はまさにですね闘牛を前にした闘牛師店名をそのままお借りするんですけれどもマタドールになった気分 ジャンというわけであっという間に完食ですごちそうさまでした。 うでしょうか牛骨ラーメンまたどる本店さんの贅沢焼き牛ラーメンは本当に個性的な牛骨ラーメンで最後の一滴まで飲み干したくなる素晴らしいラーメンでしたいつも動画にいいねやコメントをいただきまして本当にありがとうございます動画へのご感想やご意見が毎回の僕の動画制作のエネルギーですこれからも僕は面白いと 思っていただける旅動画を作り続けます。最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。